2011年日本全国を脅かせた災害から3ヶ月後若者たちによるインターネット集団が結成される彼らは自らをレボルシオンと名乗り始めるスペイン語で革命という意味だ彼らはインターネットを使い西部の情報を盗み公表してきた正義と称し彼らを賛美する者たちも現ったそして彼らの行動はさらなる方向へとエスカレートしていく 2013年、反政府集団ネットワークレボリシオンの一斉摘発を警視庁が開始大多数の若者たちが摘発されるも活動が止むことはなくウイルスの拡散情報操作などレボリシオンのクラッカーによる活動が行われる2015年法人人質殺害事件が発生レボリシオンは政府・ テロに対しし強い怒りを示しサイバー攻撃を行うと予告政府は対応策としてインターネットやコンピューター技術に精通した専門家を内閣サイバーセキュリティセンター NISC に投与したこれによりサイバー内でのレボルシオンとの戦闘態勢が整う2016年政府とレボルシオンとの対立が深まる中 レボルシオンの極右団体がネットワークグループに集結日本を強き時代大日本帝国復活へと導くプランが計画され一つの組織帝国革命主義派インプリアル・レボリューション・プリンシブに、通称 IRP が生まれる IRP の最初の活動は資金調達と悪人制裁から始まると予想され 3月27日他国における偵察や直接行動情報戦などの任務を遂行する日本唯一の特殊部隊特殊作戦軍が陸上自衛隊によって創設されるそれから3年後国内のテロ計画を未然に察知し隠密に阻止排除することを目的に特策や一部の有能な自衛隊によって特殊任務工作員部隊が発足される北海道東京 大阪福岡沖縄の5つに配置される2010年予算削減により部隊が縮小化2013年に解散となった2015年一般市民から少人数を引き抜き工作員としての育成を行った彼らは市民としての生活に溶け込みながら任務を優先とし音密に活動する第6特殊任務工作員部隊 ソーア6の設立であるそして2016年国内での脅威となり IRB の計画妨害排除の任務が執行される。